皆さんこんこにちは水戸範囲よされと申しますす本日2回目の演舞となりますまだまだ世の中コロナ禍ということで非常に厳しい規制の中でお祭りイベントを開催されていますけれども少しずつ日常を取り戻して各地でこういうイベント開催され始めてきております今日は皆さんに元気を持ち帰ってもらえるように精一杯演舞いたします どうぞご援のほど、ご生きるよろし明日をつかみ取れ、以上。 悔いにも積み重ねてきた敗北が決して売れることのない魂を築き上げる生きる明日を掴み取れ己の力へその道を切り開けここからが勝負だ どうも。 旅サポートに出る皆さん あ, ありがとうございました。